皆さんこんにちは。今回は外出先で撮影していますので、例によって私がナレーションします。2022年の夏になり、猿はリサイクルショップへ行く機会が増えたそうです。理由はシンプルで、欲しいキャンプ動画が見つかる確率が増えたから、だそうです。そこで今回は、地元のリサイクルショップ4店舗を訪問した際のお散歩動画をご紹介します。このリサイクルショップの場合、過去に、 大型連休前後の期間でセールが開催されることがあったのですが、今回のセールは衣類限定で、残念ながら、キャンプ用品については、年末以外のセールはない様子でした。最初に訪れたリサイクルショップです。この店舗は、建物の最上階の一番奥に、びっしりキャンプ道具が並んでいますので、キャンプ道具目当てのおじさん以外は、やってこないディープなエリアで、猿は、 この通路で店員さん以外の女性を見たことは一度もないそうです。映っているのはバーベキュー串ですが、乱暴に束ねられてあるだけで値札すらついていませんが、こういうことも結構普通にあります。もちろん、店員さんに尋ねると、とても感じよく値段を調べて教えてくれるので、全く問題はありません。以前のリサイクルショップだと、あくまで中古の品が並んでいたのですが、最近は、新品の商品の方が増えたのも、 大きく変わった点だと思いますこのショップの場合モンターナやスカークレーンの商品は新品ばかり並んでいて中古を見つける方が難しいですただし100円ショップともホームセンターとも全く違う品揃えなのでそうした点が興味深くてやってくる回数が増えたのだと思いますこの焚き火台はしか番長の V 型スマートグリルにそっくりですし キコグリルにそっくりの も, の も, ありましたもちろん見た目がそっくりというだけで細かい点は違っているのですが細かい点へのこだわりがなければこれで十分に楽しめると思います価格も本家のものと比べると3割から5割ほど安いのでびっくりしますただし商品によってはあまり安さを感じないものもあるためここにあるから安いと決めつけて勘違いしてしまうと 少し損してしまう場合もありそうでこうした点はインターネットなどで相場を検索しながら購入した方が無難だと思いましたそれにしてもモンターナ製品の進出が目立っていますサルもモンターナはソルヨウグリルパンを愛用していますので普段からお世話になっていますし先日はモンターナの企画担当者さんから直接ご連絡もいただきましてとあるご相談を受けましたオフレコなので詳しくは言えないのですが 時期が来ればままたそのうち公表します何にせよモンターナの商品はこのリサイクルショップに行けば実物を確認した上で購入できるので入手しやすいことは大きなメリットですリサイクルショップのキャンプコーナーで特に大きな場所を占めているのがテントタープシュラフチェアーですどのリサイクルショップに行ってもこれらのアイテムは棚にぎゅうぎゅうに詰め込まれていて 人気のあるタイプのテントも探せば結構見つかることが多いですただしケグが一本足りなかったりポールの塗装は剥げていたりするのでそうしたことを気にしなければ新品で買うより格段に安く入手できます気になる商品がある場合は店員さんに相談すれば箱から取り出して結構細かい点まで確認させてもらえるので安心ですがそもそもどんなテントが欲しいかがわからない といったキャンプ初心者さんの場合だと店員さんもそこまで詳しいわけではないので相談しても難しいと思いますマットやコットの類もこの34年間のキャンプブームで随分種類が増えました快適なマットといえばサーマレスと一択だった昔に比べると安くて機能的なものが増えたので寝泊まりがしやすい環境になったと思いますちなみに この990円のジャグは足がついているので蛇口の位置が高くできるという優れものでした発売元は100円ショップでもおなじみの武田コーポレーション製でしたがやはり100円ショップで見る商品とも少しずつ違っているので見ていて飽きません現在使ってるジャグが壊れたら次はこちらを購入したいと思いましたとにかくテントやシュラフターブやチェアーはたくさん置いてありますが 残念ながら袋に入って平積みしてあるため中身が確認しにくいのが難点です店舗によっては値札の裏側に組み立てた写真が入っている場合もあるのですがその場合でも商品の一部の場合が多いのでこの点は店舗の方にもう一工夫頑張ってほしいところですリサイクルショップにせっかくたくさんのテントやチェアーの在庫があっても中身がわからず なかなか購入しづらいいいのが現状ではないかと思いますスタンレーの水筒もリサイクルショップでよく見る商品の一つです 7,000 円から1万円ほどする水筒が 5,000 円ちょっとで売られていますので定番商品を買う場合はリサイクルショップがおすすめです シュラフやテントは新品ではなく中古がメインなのですがやはり中身が確認しづらい問題があり購入ハードル高めです中古なので新品に比べると格安なのですが寝具なのでもし汚れや匂いがあれば気になりますし勇気を出して店員さんにお願いして中身を広げて確認する方が良いと思いますそれに対してモンターナのジョイントシュラフは新品だったので3シーズンだったらこちらの方が安心して買えそうです あくまで暖かい季節用にはなりますが横幅が1 5 0ンチあってジョイント式というのは普段使いも可能な便利シュラフだと思いますキャンプコーナーではないですがキャンプ料理でも役立ちそうなこんな魅力的なアイテムもあります。 使っている木材が良質で焼き印のログもかっこよいしバンブー製まな板も厚みがあり100円ショップとは少し雰囲気が違ってて魅力的でしたこちらも見た目が可愛い雫をモチーフした大きめのマグです陶器でできてるっぽいですがカラバリもナチュラル系の豊富な展開で。 価格も抑えられていましたリサイクルショップに置いてある新品の製品は価格が安めなので気楽に購入できるのも一つの魅力ですそして保冷能力に優れた真空に重構造のステンレスボトルも新品で各種タイプが揃っていました大きな氷を入れやすいワイド後継タイプと うががすぼんだタイプがあったのですがこの店舗には見本が置いてなかったので後で行った店舗で詳しく確認できました同じショップの別の店舗にやってきました同じショップでも中古の在庫は店舗によって様々なので巡回する楽しさがありますこの店舗にもスタンレーは置いてました 大きいから使った後は手放す人が多いのかもしれません猿もこのサイズの保冷ボトルは普段置いておく場所に困るので買いません 0.5 リットルのフードジャーだったらアイステールとして買うのです が, すがいいイイ <the003> ライトにファンがついた商品のようですどういう使い方をするのかよくわかりませんがこの価格だったら。 カインズで見た製品の方が使い勝手は良さそうに感じました電池で使えるので移動は自由なのですがそもそもサルはファンとライトをくっつける理由がわからないのでそのままスルーしたようです中古の巻き割り機のようですベーカー名も何も書いていないので品質は期待できませんが価格はとにかく安いです竹を割る用途だったら問題ないでしょうが 高い紅葉樹の節がある部分とかは無理っぽく感じます金ドリングクラッカーの製品と比べると価格が5分の1から1 10分の1程度なのがとにかく驚きです4リットルのソフトクーラーです保冷量は値段通りでしょうがデザインはおしゃれで機能的に見えてとても魅力的です普段の買い物用に買って車に置いておくと良いように感じましたこうした商品も私の場合は ホームセンターや100円ショップでは見たことなかったのでリサイクルショップを訪れる楽しみとなっています新品と中古が混ざって置いてありますので戸惑うのですが相場を知っている人だったら安いのが中古なので価格を見ればすぐに判断できますオーライトの強力な懐中電灯です3200ルーメンという驚異的な数字が目を引きます このリサイクルショップは以前から魅力的な質と価格の鉄板が置いてありましたが、サイズ展開も増えたようです。個人的には、20センチ ×15 センチのキャンドゥ鉄板サイズが好きなので、今見ているものが大きすぎると感じましたが、小さめのものはバッチリでした。ただ、鉄板は、一度購入すると、壊れるということがほとんどないため、意図的に断捨離しない限り、 新しい猿のように壊れるまで使うような古いタイプの人間の場合は慎重に吟味して本当に欲しいものを買った方が一生使えるので良いと思いますコンパクトチェアーでもミニテーブルやトライポッドのようなアウトドアアイテムでも新品なのに。 キャンプ用品店に比べると半額程度の印象です。そもそもキャンプ用品の価格帯が高額だったので一般の人が趣味にするにはハードルが高かったのだと思いますしたがってこうした価格帯のキャンプ用品も選択できる時代になるとキャンプに少しだけ興味あるような方にとっては入り口のハードルが低くなって良いと思います人によると思いますがそもそも猿の場合はキャンプの楽しみの半分以上は場合はキャンプの楽しみの半分以上は 自然に囲まれてゆったりと過ごすことにありますので、道具は最低限の機能と安全性が確保されてあれば問題ありません。そういった方であればリサイクルショップにおいてある製品クオリティでも、うまく使えば楽しめると思います。 の場合はテントやタープは値札の裏に実物の写真がありますのでとてもわかりやすく助かります時々写真がないものもあるのですが8割ぐらいは写真付きなので一目でテントのイメージがつかめるわけ具体的に検討できますここに置いてあるテントやタープは格安テント以外は全て中古なので。 セット内容や破損状況の確認が必要ではありますが特に新品にこだわらない人にとってはとても助かるお店ですというのも大型テントやタープは自宅に置いておくと場所を取るため邪魔になることが多いのですがワンシーズン使った後でお店で買い取ってもらうと置き場所にも困らないからですもっともその場合全部まとめていくらみたいな びっっくりするよううなな安い買取価格になってしまうしま自分が売ったものが後日それなりの高値で売られていたりするのが目に入ると少し残念な気持ちになりますのでこの点は割り切る気持ちがとても大切です猿も以前ファミリーキャンプをしていた頃はツールームの大型テントにメッシュスクリーン大型テーブルやランタン 調理用コンロなどを使っていましたが子供たちが大きくなってからはもっぱら自由気ままなソロ中心なので当時使っていたようなテントや調理用コンロは全て断捨離しましたそう考えると10年20年30年とキャンプ遊びを続けていくうちに自分自身の周辺を取り巻く環境の変化によって キャンクスタイルも確実に変化していくのが普通だと思いますのでリサイクルショップを上手に活用することは長くキャンプ遊びを続ける上では結構重要なことかもしれません今映っているようにテントによっては値札の裏に実物の写真が備わっている場合もありますので高価なテントを安く手に入れたい方にとっては役立つと思います特に 大型のブルキャン向けテントは中古の在庫が多く、その多くがキャンプ用品専門メーカーのブランド品なので、安価な中華製に比べると強度や備品の品質も安心だし、タープやマットと合わせて検討できるのが良いと思います。反面、中古なので、店舗によって置いてある在庫が全く違うため、お気に入りの品を見つけるには、複数の店舗を訪れて確認する手間は必要そうです。 このリサイクルショップの場合はオンラインストアでネット注文も可能なのですが送料が1000円ほどかかるし受け取れるのも10日後ぐらいになります特にテントやタークの場合は収納した時のサイズや重さ確認は手に取ってみるのが一番わかりやすいのでそうした意味では現状はまだまだテントで実物を確認するメリットが大きいように感じますここからは 価格が1000円程度のクッカー類が続きます。1000円ほどで購入できる品が連続して並んでましたがデザインがキャンプ用品メーカーのものとよく似ているため使い勝手は良さそうに感じました実際に使ってみないとわからないのですが少なくともサイズや機能については使い捨てではなく。 そそれななりりにに長く使ええうなものばかりに見えますやはりリサイクルショップの新品シリーズは注目のキャンプギアだと思いましたガラスケースに入っているのは中古ですが比較的高価なブランド品のようです特にどの店舗でもコールマンのランタンが多いように思います猿も以前はコールマンのノーススターを使ってましたのでその明るさは 今も機械値だと思っていますランさんは機能面だけではなくデザインや独特の雰囲気が楽しめるインテリア的な要素もあるためアンティークな品を眺めて楽しめるのはリサイクルショップならではの楽しみですヘリノックスのチェアーもありましたスピードスツールっぽい椅子ですがこういった少しマニアックな製品の場合は新品の位置には利き程度なので中古にしては そここまででお買いいい得感は感はじないことが多いです。ただしアマゾンだと価格が高騰してたり予約注文のため注文前に実物は確認できない場合もあるのでピンポイントでこれを狙っている人にとってはリサイクルショップで実物を確認した上で通常価格で購入できるのは嬉しいと思います先ほどの店舗では、 見本がなくて詳しく確認できなかった真空二重構造のステンレスボトルの見本が置いてありました新品で1000円以下という激安ボトルですが氷を入れるワイド工程タイプと飲み物専用の昇降系タイプがあるみたいですタイプによって容量と本能力が異なるようですがいずれも6時間以上熱い状態や冷たい状態を保てる性能を備えているようです 保冷能力は値段なりだと思いますので長く使うには物足りなくなると思いますが入り口としては購入しやすい価格やノーマルなデザインが嬉しいところです3つ目のお店にやってきましたもう新商品が同じものばかりだと思うので見るまでもないのですが中古の商品について何が置いてあるか楽しみですと思ったら新商品についても 多少品揃えが違ってましたこのタイプのホットサンドメーカーは初めて見ました一方でステーキもう一方で肉まんやガーリックライスを炒めるといった焼き物が一度にできそうです鹿番長の火起こしと火消しつぶのセットです私も音が静かな積みたきびをよくやるので。 いつか使ってみたいと思います一番下の棚には大抵ぽちゃっといろんなものが雑多に入っています意外とここに掘り出し物がある場合が多いので一応チェックしていますこのお店もコットやコンパクトチェアは新品が多くまるでキャンプ用品店ですがあくまでベーシックなタイプの椅子ばかりなので低価格なのですが座面の高さや座った時の角度など椅子は特に いいろろ試してから買えるキャンプ用品店に部がありそうです一番下の段にはいろいろなサイズの鉄板がありました100円ショップにも置いてありそうな価格ですが今のところリサイクルショップでしか扱っていないようです一番下の段には いろんな中古の商品が混ざってますので要チェックですシェラカップもノーマルな体育と折りたたみ式の両方が置いてありました価格の張りに頑丈そうでメモリもついているので問題なく使えそうですが100円ショップでは扱っていない商品でした 価格の割に丈夫そうでキャンプでも十分に使えると思いますここまでの3つはすべて同じ名前のショップの異なる店舗でしたがここからは別のリサイクルショップの様子です。中古商品の在庫についてはお店のある場所の周辺の住宅環境によって。 品揃えが変わる傾向を感じます。というのも近くにどんな人が多く住んでいるかによって持ち込まれるキャンプ用品の傾向が変わるのではないかと思うからですこのお店の場合は比較的高価なキャンプ用品の中古が多いので高価なアイテムを好む人が近所に多く住んでいるのではないかと思います。 トロストーブのクッカーや本家機グリルなどキャンプ用品専門店でも品薄であまり見かけませんので結構貴重な品ですただし価格は中古とは思えないくらい高価ですこのように同じリサイクルショップでも。 在庫の価格帯が明らかに違っている方が巡回していて飽きないので楽しめます元の価格が高価な品は中古の方が使い込まれた味わいがあったり廃盤で入手困難だったりでむしろ高くなるケースも稀にあるようです リサイクルショップとはいえキャンプ場のガイド本まで置いてあるテンポレイアウトは驚きですそしてこのリサイクルショップは何と言ってもコールマンのノーススターランタンが多くて驚きますキャンプ用品専門店でもかなわないほどコールマンのランタンが多く飾られていますコールマンランタンが好きな方にとっては夢のような場所だと思います限定販売されているような赤色ランタンを常時在庫がありますから 眺めているだけでうっとりします。猿が好きなノーススターの交換パーツもたくさんあるので、ノーススター好きにはたまらないお店です。そして、この日は、ノーススターのミニチュアランタンを見つけました。以前から探していた一品なので、瞬間的に、捕獲してレジに行き、電池を借りて、動作確認しました。この、ミニチュアノーススターは、LED のランタンですが、3段階の、調光機能があり、 ノーススターユーザーにとってはかなりリアルな燃焼模様を実現してくれる品なのです残念ながら現在は廃盤ですがここで出会えるとは夢にも思っていませんでしたそれでは実際に検討した様子をご覧くださいノーススターユーザーにとっては本物と見まがるような光だと思います